マックを狙ってゲージを止めろ からぐ っ分そうそう分 か, ったかなさあ見せっここは重要分かったかな